中井正宏と香取慎吾の共演をスマップファンはどう見たか二人がファンを大事にしていると分かった根拠。富士テレビ系列で放送されている松本中井日曜21時は松本人志59と中井正宏50が幕を務めるバラエティ番組だ。 これまでに2020年と22年の2回土曜プレミアム土曜21時の枠で放送され今年4月からレギュラー化された30日の記念すべき第1回のレギュラー放送は何から何までイレギュラーな内容だった公式サイトによると番組の前半には2人のゲストが出演後半ではアーティストが登場して歌を披露する構成になっている 5月7日放送予定の第2回はフォーマット通りらしい。前半のゲストは上沼恵美子68時田川恵子36。後半はロックバンドのマカロニ鉛筆が大曲臨終ラブを披露するという。一方、第1回のゲストは香取慎吾46だけだった。フォーマットでは4人によるトークのはずが3人による定談となり、 後半でもカトリと韓国の13人組男性アイドルグループ、セブンティーンがコラボした、ベティングが披露された。初回から番組フォーマットを崩すなど前代未聞だろうが、これがベストの演出だったに違いない。スマップは2016年に解散、中井とカトリが共演するのは2017年4月放送の、スマステーション。 テレビ朝日系列以来6年ぶりだったヤフーニュースのトピックスに転載された記事を見ても反響の大きさがわかる。菱形中井正宏昨年の休養中毎日連絡くれました。2ヶ月カトリが最初にかけた言葉に松本俺とかでは絶対スポニチアネックス4月30日 菱形、松本中井、衝撃の初回放送、松本ひとしと中井雅宏の言葉から見えた、トーク番組をやる覚悟、ヤフー。ニュース個人田辺祐樹芸能ライター、5月1日。菱形オートレーサー森克幸前夜の中井香取の6年ぶり番組共演形態で見たちょっと、感動しちゃいましたスポニチアネックス、5月1日1日。 スマップファンで良かった、筋金入りのスマップファンはオンエアをどのように受け止めたのだろうか。1991年9月、スマップが西武園遊園地で行った伝説のデビューイベントを観覧したという女性ファンに取材を依頼した。声を台にしていたいのはスマップファンのお行儀が非常に良かったということです。 番組内容は事前に告知され、一週間前にはカトリくんのゲスト出演が明らかになっていました。SNS などで様々な憶測やデマが飛び交ってもおかしくなかったでしょう。ところがスマップファンは中井くんやカトリくんの顔に泥を塗るような投稿は慎み、オンエアをおとなしく待ち続けました。さすがスマップファンと言いたくなるほど統制の取れた行動で、 今回ほどスマップファンで良かったと思ったことはありません。オンエアが始まると SNS は活発化し、ツイッターでは、松本トゥーナ会などの関連ワードがトレンドを独占した。先に紹介した田辺氏の記事でも触れられているが、3人のトークは上っ面をなぞるような予定調和なものではなかった。むしろ中居とカトリの距離を物語るような、 緊張した空気が流れた瞬間もあった。フラストレーション、田辺氏は記事の中で以下のように書いた。中井正宏も今日のゲスト香取慎吾さんですと香取慎吾を呼び出して以降気軽な接し法ができていなかった。公の場では6年ぶりの再会だったが、その空白だけが原因ではないようなぎこちなさがあった。香取はテレビのお仕事がなかなかない中、 テレビで活躍する中井を視聴者として見ていた。自分もテレビに出たいが、オファーが来ない。テレビに中井が映ると、チャンネルを変えたこともあった、と本音をローラした。スマップファンは安易に中井くんを悪者にしないよう、常に自制してきました。新しい地図の3人も中井くんも同じように応援する。でも、そう心がければ心がけるほど、 フラストレーションが溜まったファンも少なくなかったと思います。松本と中井で香取く君は、そうしたファンの口に出せない本音を中井んにぶつけてくれた。そして中井んも逃げずに真正面から向き合ってくれました。二人が心の底からファンを大切にしていることが伝わってきて、多くのファンが号泣したのです。同伴。 松本人志の功績、ファンが号泣した理由は他にもあるという、懐かしい中井と香取の掛け合いが、スマップけいクラスマップを制作放送していたフジテレビで再現されたからだ。中井くんはスマップへの長男で、香取くんは末っ子というキャラクターです。 自由奔放な香取く君が臆することなくスマップへのリーダーである中井君に様々なボールを投げ、それを中井君が打ち返した。解散前は当たり前のように行われていた二人のコンビネーションを久しぶりにテレビで見ることができました。歓喜は待ったファンが多かったのは当然でしょう。同伴。スマップファンの間では松本人志に対する感謝の声も多かったという。 松本さんはフジテレビのヘイ、ヘイ、ヘイ、ヘイミュージックとスマムップでマックを務めていたこともあり、スマップとは深い信頼関係を築いています。多くのファンが松本さんに感謝の言葉を投稿していますが、二人のトークを邪魔しないよう常に引き気味の姿勢だったにもかかわらず、要所要所ではしっかり笑いをとってくれた。 あのマックスでは、さすが都市会員用がありません、同ファン。スマップ再結成、香取慎吾は1月に46歳となり、中井正宏は8月に51歳になる。芸能人として、まさに油が乗った時期と言える。松本中井、で2人は、芸能人とか社会人というより、人間として一回りも二回りも大きくなったことをファンに実感させてくれました。 解散の時、スマップのみんながどれほど辛い思いをしたか、誰もが知っています。それでもメンバーは誰かのせいにすることなく、まさに芸の小屋しとして昇華させました。番組を通じ、カトリくんが歌やダンス、そして絵画でも才能を発揮していることを、また中井くんはマックという仕事に自負とやりがいを見出していることを再認識できました。 二人のプロ意識が極めて高いことが初回放送の評価を高めたと言っても過言ではないと思います。番組後半にカトリが歌ったベティングは今年1月期にフジテレビ系列で放送されたドラマ罠の戦争関西テレビ制作の主題歌だ。主演は草薙剛48であることは言うまでもない。さらに番組中の CM では 木村拓也、50、が主演するドラマ、風間王やけおや、京城ゼロ、の番宣番組の告知も流された。単なる偶然だとは思えません。実際、SNS では大騒ぎになっています。フジテレビから、元スマップへの5人が、再びライブを行う日は必ず来ます。レギュラー放送は無理でも、特番として、スマップ非形クラスマップ、が復活します。 というメッセージが届いたような気がしました。もちろんすぐに実現するなんて思ってもいませんが、期待していいですよ、とフジテレビが私たちファンを励ましてくれたように感じてしまうのです。デイリー新調編集部、新調社新